恐竜だ不しぎのガイルンダーと宇宙大決戦が始まったコラーガセイバーバック新しい戦士続々登場動物と恐竜の壮絶な対決だスタンピーが武器に変身共に戦え宝トランスフォーマーベーストウォ 1! 始まる大宇宙の対決最強の戦士はどっちだ必殺の秘密武器がさく裂壮絶な戦闘にも不死身のビッグコンボイは負けない宝「トランスフォーマー」「ビーストウォーズ」「ビーストウォーズゼ0キリンが変身ドングラック」「今度の敵は恐竜だ!」 ハ イ, トインランド「ビーストウォーズ」「ネオ」マンモスが変身ビッグコンボイン3体の恐竜が合体マグマトゥン大宇宙の対決最強の選手はどっちだ「トランスフォーマー」ビーー「ビーストウォーズ」「ビーストウォーズ」「ネオ」新しい選手たち大集合マッハキックとアルカデス本命の対決はシャーペッジハンチンハードヘッドバンク バズーカ。だから、マンスオーマービーストウォーズ。ビーストウォーズネオ。新しい戦士たち、大集合。マッハキックとアルカディス。本命の対決は。シャープエッジ、ハードヘッド、サバイブ、キラーパンチ。だから、マンスオーマービーストウォーズ。ビーストウォーズネオ。悪の生物の融合により、最強の敵。ブレントロン軍団出現。ビーストウォーズ。 キャンペーン実施中。夏休み映画館で会おう。